はい、どうも、すルスミイしょです。はい、えーと、それではニャンコ大戦争なんですが、今回、えー、熱血大運動会ガチャ、えー、こいつをやっていきましょう。えー、どうやら12回目にクニオくんですね。はい、こいつがもらえるんですけれども、実はクニオくん、えー、僕が小学校の頃に初めて買ってもらったゲームです。普通のクニオくんじゃなくて大運動会を買ってもらってしまったと。 はい、えー、っと、やり始めたら結構面白かった思い出です。まあ、思い出深いキャラクターですし、どうやら強いということで、これ実は嬉しい。はい、ということで、もらい受けに行きましょう。で、そして、まあ、あのー、ガチャ確定が来てますんで、ニャンマーあたりが欲しいところ。はい、外れはないです。持ってないキャラばっかりですからね。はい、ということで、行きましょう。GO!OK! さあ、にゃにが来るのかんにゃん。おう、番長。お来た<笑>えまだ確定じゃないよ。はい、前田刑事ですね。おう、いいね、猫寿司。お猫リンゴ。お赤の止める系。はい、ガンマン。はい、車輪。 猫フェンシング。ブリキネコ。はい、猫寿司。お、猫立つ。激レアばっかじゃん。はい、前田刑事。はい、熱血後半9億をゲット。前田刑事かぶりか。まあでも、強いキャラクターなんで、第三形態ですね。はい、えー、っと、第三形態まで進化させたら強いキャラクターなんで、まあまあ、いいでしょう。やっていきましょう。 はい、えー、ということで、えー、っと、ちょっと、ゲットした奴らを、ここにはないね。はい、貯蔵庫の中にいる奴らを、はい、すべて使いましょう。ああ、ーん。いいねクニオくんがおったわ。いらん。はい、ね、えー、っと、キャラ編成じゃなくて、パーアップだねはい、こいつを見ていきましょう。いや、いいな前田刑事。 いいね。暗い敵に打たれ強く体力減現象。はい、いいキャラクターです。そうやら第三形態が非常に強いらしい。熱、ね、血紅白国ニくん。あ、うん、こいつだね。いいね。弱気を助け強気を挫 く, く正義の不良。いいね。えっと、それじゃちょっと国ニくんだけば、ちょっとレベル上げていきましょうか。 こいつ多分、結構使うと思う。ギャーああ、経験値足りんのね。はい、ただし、進化もないから、まあ、こんなもんでいいでしょう。レベルは高い方がいいっていう程度です。ただ、この国奥なんですが、国奥なんですが、はい、ユーザーランク報酬もらっておきましょう。 はい、えっと、ふにおくんなんですが、ああ、にゃんコンボですね。はい、え、なめんなよ。働き猫、ね、の初期レベルアップ中ということで、どうやら最初から、これですね。はい、どうやら最初から、えっと、お財布レベルが3に上がると。はい、そんな感じみたいです。で、えっと、今日は月曜日ですし、 実はの裏で撮ってるゾンビですね。これもだいぶ、まあ、終わりが見えてきたということで、えっと、猫シャアですね。はい。反逆のシャアを取りに行きたいと思います。はい。で、えっと、シャアを取るために、赤いね。うん、赤い敵。こいついい。えっと、妨害、妨害。 まあ、こんな感じで、まあいれば十分でしょう。はい、ガーネーシャ、ガオーと。はい、まあちょっと今回は、はい、えー、っと、ガチャ引いて、ダルに、売れないのカタストロフ。はい、こいつを攻めに行きましょう。で、えー、っと、猫シャだね。欲しいんだけれども、こいつ。はい、おお宝箱ですね。 はい、これ図をちゃんとセットして、倒していきましょう。それでは行きましょう。進撃のアカウズ、えー、激ムズですね。はい、それではやっていきましょう。<音楽>はい、えーっと、ちょっと、元に戻して、はい、お財布レベル3からっていうのはちょうどいい感じだ。 うーん、ちょっと。これで、いけるかなはい、カンカンがいい働きをしている。カンカン強すぎじゃないですか。はい、だし、クニオくんがまずそもそも優秀すぎる。はい、赤が来てますが、 えー、っと、何で行こうはい、えー、っと、とりあえず赤ら顔が切っとる。何体来るんじゃいいと言いたいところですが、ガネーシャで動きを止めていきます。ガネーシャいたのこれ、勝てるんじゃないのか。はい、ガネーシャさんありがとうございます。はい、時ときめだね。 で、えー、っと、ガオ ー, ー, ー。で、えー、っと、ちょっとフットバスがどう働くかわからんが、はい、えー、っと、向かってくるスピードが速いので、行きましょう。はい、クニオ君も出していく。あ、ドッジボール編だね。はい、えー、っと、ドッジボールあっ。あ、あったあった。え、ん 邦く君といえば玉バりしか覚えてないぜはいええー、感じだはいえー、っととりあえずありゃありゃこれよくないんじゃない あらあらら ら, らあらこいつはまずいまずいまずいまずいあら<笑>止まんねえ止まんねえあ止まらん止まらん あーとちょいちょい止まるがこれ最初の方で喋りすぎ喋りすぎましたもしかして喋りすぎましたかあらにくにおくんのあのお財布レベルすげえっていうのでああああああああああっあああっああっあああっああっあああっああっあああっああっああああああっああああ ああ、もうぐだぐだだよー。はい。えー、っと、ダメですね。<笑>えーっと、嘘じゃなくって、こいつがダメなんだよ。えー、っと、これですね。やっぱり壁はちゃんと出さんとね、いけないよっていうことで、えー、っと、くにおくんが同じ列にいるのも嫌だから、 カンカンも上にやってこれでいいでしょう。はい、もう一回再戦です。はい、紅のカタストロフ。行ってみましょう。はい、えー、それでは進撃のムズ、えー、進撃の赤むず。え進撃の赤むずですね。はい、それでは行きましょう。はい、無駄にしちゃった。はい、トレジャー。はい、それでは、再戦です。 いやー、お、お、ちょっとお財布レベルが高すぎて、まぁ、あ、ちょっと、<笑>ちょっと<笑>、あの、安心しちゃったんじゃん、というか、あの、テンション上がりすぎて、はい、タップし忘れちゃった。<笑>うん、何してんだっていう感じなんですが、はい、えーっと、それでは、行きましょう。 はいえー、っとそれじゃあ行くぜえー、っとまずは財布レベルを上げましょうえ国とニオくんが先に出したのが良くないかでカンガンがおる えー、っとそれじゃあこっからやっていきましょうはいえー、っとタップミス等に気をつけつつああクニくんが一番先に死ぬなはいはいえー、っととりあえずタップミスにだけは気をつける はいはいぬっ飛べおっくにおくんが生き残っとるねこれはいい感じはいいい感じだはい はい紅のカタストロフあ止めるが欲しいはいいや掘り押してはいいい感じにはいカンカンさん えー止まってくださいよやばいやばいやばいやばいやばい赤い敵の赤対策のカンカンだけが妨害ではやっぱりいかんかカンカン以外の妨害いねえぞはいはいはい あ, あかん 6パー<笑>うん困ったねえー、っとそして いやあ、いかんなーえー、っと、ちょっと待て、ちょっと待てー。えー、っとねーえ、ちょっといかんよ。えー、っと、これちょっと編成見直さんと。えっと、赤い敵、はい、対策で、じゃらみおう、強いキャラがおらん。 ルルルン、マキシマファイター、ネコマをあでこれ、ネコマンを出すかネコタイマンを出しますよ。で、出すが、ガオあたりが一番、働き弱かった気がする。で、えー、っと、 ネ猫魔剣士、猫魔女。かエンえー、っと、玉とウルルん。ちょっと待ったー。赤い敵と黒い敵、撃たれ強いなんかがあったら使ったかもしれんが、もうこれで行くしかねえ。 はい、めっぽう強いわ。うん、これで行こう。もう行くしかない。はい、えっ、ー、と、猫タコツパンタにはあげればよかったなぁ。で、えっ、ー、と、これで行きましょう。で、えっ、ー、と、くれないのカタストロフ。くれない行きましょう。で、えっと、<笑> まずは、ね、骨感と、統率力が足りんくなった。えー、足りない統率力で、これ一発でクリアせんといかんわなはい、ということで、えー、もしもの時のンピュートと、ということで行きましょう。はい、もう、絶対クリアせんといかんからね。はい、それでは行きましょう。 はい、えっ、ー、と、あ、くにおくんいらんかったわ。くにおくんがいらんかったわ。なぜくにおくん入れたあ、あの、使い方かったからです。はい、えっ、ー、と、使いたかったんだもん。うん、だって、一番初めて<笑>やったゲームのキャラクターなんだもん。使いたかったっす。ジモーター。 しまったしまっほんとにうんクニオくんがどう考えてもいらんのですわふにオくん一番いらない子きみは はい、ちょっとこんな感じでためましたはいためてこっからどうなるかだねはいえっ、ー、怖いはい出撃制限に引っかかるとはい え、これヤバくないヤバくないもうニャンピオ押すわいやヤバいやこの大型がいらんのかいやいやいやいや これやっばうん赤い敵をごめんともう話にならんあいい感じにいい感じに入ってるいろいろ入っているいい感じだいい感じに止まってるお おお、うーんまた動き出したが。動き出して動きが止まっているのと遅くなっているので、なんとかな、なるかも。なんとかなるかいなんとかなるんじゃないかな おぉなんとかなっているんじゃないかなお一発くらってああーーえそれじゃあいきましょうえっ、ー、とちょっと使っちゃおうかリーダーシップ使っちゃいますわ はい、もう、ちょっと配信のためだからしゃーないね。はい、で、えっ、ー、と、どうやら僕のテクニック上、うーん、使っちゃおうぜ。はい、えっ、ー、と、まあ、いてもガンガン使いましょう。はい、えっ、ー、と、それではこれでクリアです。はい、進撃のアカウス。はい、行ってください、おいでませ。はい。えっ、ー、と、行きましょう。ガオーくんがいる。 で、えっと、マキシマムはい行きましょうマキシマムでいけるはずつへえマキシマムはいちょっと引いてもらいましょう はい増えてきたらちょっと怖いねはいえっ、ー、と魔王様とカンカンを入れてはいで8に育てていくお財布はチいい感じだ はい、で、えっと、ガネーシャを入れて、ガオーも入れて、はい、こいつで止まるはずだ。はい、えー、っと、猫カメラマンで止まれ。あ、で、さらにお金に多少余裕があったなぁ。キョンシーでもよかったが。 はいえー、っとちょっとはいいい感じだぜはいこれ以上出撃できません出撃制限に引っかかるはい行け行け止まれ止まなん いい感じに止まるかなと思ったらそんなこともないあ止まった止まってるぜあ止まってるわこれ来たんじゃないの止まってる止まってる止まってる おーまた動き出したいやいかんいかんいかんいかんダメだってダメだってもう止まんなきゃあれこれ止まらんぜうんあっ倒した いや、よかった。あ、めっぽう強いか。カメラマンも一応攻撃当たってんだね、ちゃんと。いやー、なんとかなった。はい、えー、っと、もう、もうあかんと思った。あ、カメラマン強え。いやー、猫タコツボも作ってればよかったがも。う ちょっとまた、猫タコツボでも作りましょう。はい、ということで、えっ、ー、と、防腐ステージですね。はい、これでクリアと、はい、レッドサイクロン獲得でーす。で、こと宇宙ゲット、ハ、は、イ、い、パープ画面から、はい、行きましょう。で、えー、えー、っと、アイテム使ってたんで、クリアですが、はい、これですね。はい、えー、っと、レアキャラクターで、 猫と宇宙。はい、こいつが大事。え猫と宇宙どこあ、いましたね。はい、こいつです。キャラクター取得。で、実はこいつ、はい、あの、たまにバリアを貫き、こいつが追加されてます。はい、これがすごく大事。えっと、第3形態でしたかね。はい、第3形態になった時えー、第2形態かなはい、えっと、 第3章を、宇宙編でね、宇宙編に行った時にバリアを持った敵と戦うことになりますから、はい、猫と宇宙が、えー、ないと、ちょっとつむいそうなステージがあるので、取得しておきました。まあまあ、あのー、ちょっと、どれぐらいかな。はい、えっ、ー、と、また、そうですね、ゾンビステージがあと、十何ステージとかで終わっちゃうので、はい、えっ、ー、と、それが終わりしたい。 はい、宇宙兵の方に入っていこうと思います。はい、まあ楽しみにしておいてください。はい、それじゃあまた。さよなら。